では、えっ、ー、と、初回の頃、うん、と最新の頃を聞き比べていただきましょうか。はい、どうぞこの番組では毎回、篠宮かぐや役の小川葵さんに NG ワードゲームを仕掛けます。うん、覚えてるよ、うん、覚えてるよ、うんうんうんうん、この番組では<笑>ゲストの花森ゆびりさんに NG ワードゲームを仕掛けます。 ほんとだ<笑>覚えてるよどの回も覚えてるよ全然違うね全然違うね<笑><笑>